よいしょ結構あるんちゃうのマジかし350メートル登るんだって割と険しいね険しいこれ行けるのこれ待ってこんな上まであるってこといやどうしようこ ど, どこまで行くんだろうね本当にこっちで合ってるんですかってヤバヤバこっちだこっち 左に行けってことだ、これすごい、なんで山道ですけどよかった、このゴッツイシューズ入ってきね、歩きやすいですかめっちゃいいよアクロも対応できるよいしょちょっとさこの階段高くないよいしょ<笑> 大丈夫。<笑>やば、なになに。まだ<笑>、ね、三百五十メートルってこんなに歩く。山道だから、そう感じてんのかな。<笑>だだえ、まだ。おしゃぶりバあさん、まだ。すげえ、すげえ、きたちょっと。すごい。 わかりますか、この高さ。わかりませんね。わかりますかね。<笑>ちょっと伝わりにくい。ええ。また看板が出てきたの。の足元にご注意ください。<笑>よいしょ。<笑><笑>これ。百七十メートル後。あ<笑><笑>あ。あしてるもんね。 息切れに急進急進でも3何十メートルだからって軽い気持ちで行く人がほとんどだと思うか行かない方がねほんとに大胆も見たいなら行った方がいいと思うけど<笑>果たしてどんな像なのか でも170メートルだからあと半分ぐらい来たってことだよあいたん熊が出てきたらどうするどうしたらいいうわーっていう血を切れそういや死んだふりっていうのは嘘らしいからね恐ろしいねなんか謎めいてるねすごい 日本昔話で見た竹が、うん、立派な竹が出てきた竹やぶだねす ご, すごいねこれ何年育ってんだろうあなんかさ柵みたいのついてるけど相当上まで続いてるよあのてっぺんぐらいまで<笑>もうどうを消していくか、うん、いきますか あ、でも手すりが出てきたよああ、もう少しかななんだろう、おしゃぶりガーちゃんってそんなにすごい人なのかしらそんなに上に山の上の方ってシンス…あ、大丈夫足が上がんなかったあ<笑>い<笑>さん、大丈夫大丈夫<笑>足が上がんなかった撃<笑>ってない撃ってない撃ってない撃 っ, ってない、大丈夫<笑>よいしょ手すりあるから捕まって、うん、はい ババはが捕まります<笑><笑>あえこれないそれじゃないいや、わからない違う、ばあさんとは書いてないだってここが終点でしょうね終点多分もう先ないじゃん ね、おしゃぶりばあの説明出てきたよほんとだ 子, 子だから子育ての神様だそうですえーで母乳に恵まれるよそ う, そ う, そ う, そう豊かな生命をしているそうです、はあ、すぐそこにいるのかな おしゃぶり婆さん。え違う？こちらの方？と思いますが。うん？あ、えっ、仕事？ 義、ね、んです。<笑> 開<笑>い て, <笑>てきた<笑>。ちょっと足がくがくだからね<笑>。いやお疲れ様でした。本当に運動したわ。すいませんがすごい自分が汗かすぎて本当に嫌なんだけど<笑>、かぶってくるの本当になんかさ。 結構レトロな温泉っぽかったから楽しみだな。うん、楽しみ楽しみ。この辺っぽいね。ここだね。川口…ら、あ、見なく見なくてそうだ。明かりついてますよ。あ、やった。日帰り入れるよね、多分ね。やったやった。ここだ。 あ、途中だったお、途中だおいやよくないこの色ですよ、この色い い,、ね、いいね、めっちゃ気持ちいいね <笑><笑>そうなん<笑>あ見<笑>見えたあ見えたたぞぞすごい見えたぞーあったぞー<笑>あー、でもまだ、あ、車止まってんねー。あー止まってる 良かったわそうだね、美味しいものも食べたしね、うん、結構美味しいもの食べた、すごい食べた蕎麦食べて今日結構歩いたしね、バイクを乗めて<笑>結構歩きいたからね歩いたあの山道で結構体力奪われてると私たも思う<笑>あんなイベントが発生すると思わなかったよいや本当に<笑> ありがとうね、はい。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。またましょう。あ、またね。またね、はい。また会う日まで会える時まで。 皆さん、伊豆女子旅全3話を最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、日帰りだったんですけど、非常に良き旅となりましたで最後にプレゼントのお知らせです、えー、今回のプレゼントは本ですじゃんゆっこも大好きな伊豆を舞台にしたバイク小説天空のストラーダ第1巻を抽選で2名様にプレゼントします バイクを通じて成長していく主人公とその仲間たちの人間模様を描いた作品なんですけど伊豆半島のいろんなロケーションが登場してそれからバイクの走行テクニックなんかも描写されているのでなんだろ う, こう自分が本当に伊豆を走ってるような感覚になれるそんな小説です。 この作者がおさぼうさんという方なんですけどおさぼうさんもゆっこバイクテレビを見てくださっていて是非視聴者の皆さんへということで小説をいただきましたなので、えー、興味ある方は是非応募してみてください応募方法は例によってゆっこのツイッターにて応募専用ツイートを後ほど投稿しますのでそちらをチェックしてください それじゃあまたね、バイバイ。